じゃんくんじゃんくんじゃんくんはいじゃんくんポンちゃんポンちゃんポンちゃ ん, ん, ちゃんじゃんくんじゃんくんさあ出かける前の、えー、準備としてですね一番大事な、えー、じゃんくんを呼ぶ声収録しましたこれを今ちょっと、えー、iPad に持っていくところまでちょっとやっておきます ああ iPad にし込みましたよスピーカーをつないだら少し声の質が近くなるかな。 ちょっとやっぱりちょっと高い気がするジャン ク, ーャンクーさあ音の方はこれで準備ができましたあとはスピーカーとつないでねまだ、えー、出かけるには2時間以上3時間あるか、えー、ゆっくり準備 し, しますさあそろそろ出かけるよこれはもう充電のやつですね あ違ったこれだそしてこれを押しながら次に再生をやるとこれ何回もやったほうがいいのかなはいじゃんくんおいでじゃんくんおいでおいでじゃんくんじゃんくんはいじゃんくんおいでおいでおいで大丈夫っちゃん ポンちゃん元気ポ puisque... ンちゃん。ジャンクン、ジャンクン。ポンちゃん。ポンちゃん。ジャンクン。ジャンクジャンー。ポン、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。はい、ポンちゃん。ジャンクー。<音響> ジャンクーン、ジャンクーポンジャンクージャンクーン、ジャンクーン、ジャンクーン、ポンポンポンポンジャンクン、ジャンクン。 じゃん ジ ャ, くんジャンクンちゃんクンジャンクー、お、ねはいで、おいで、ンンおいで。ポンちゃん、ポンちゃん元気 ポン ち, ちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん。ジャン君ジャン君ゃんジャン泣かないで。ジャン君。ジャン君。ジャン君。 ジャンクジャンクジャンクンンンンジャンクポンチャポンチャ、はい、ジャンクジャンクジャンクジャンクポンポンチャポンチャポンチャはいポンチャジャンク ンちゃんゃん。 ジャン君、ジャン君、泣かないで。ジャン君。ジャン君。 ジャンクー。ジャンクー、ジャンクポンチャポンチャジャンクジャンクジャンクジャンクポン、ポンチャポンチャポンチャポンチャジャンク ジャンクジャンクジャンクジャンクジいンジャンクおいでクジャンクジャンクジャンクジャンクジャンクジいジャンクンクジャンンちゃん、ンンちゃんンンちゃん、ポンちゃん、ン ジャン君、ジャン君、泣ジャン君。ジャン君、ジジャン君、ジャン君、ジャン君、ジャン君、ジン君、ジャ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 ジャンクーはいジャンクんおいでおいで<笑>ン<笑>じゃん、はい、ポンちゃんポンちゃん元気 ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん。ジャークーンゃんく、ね。ジャークーン。ジャクージャ ク, ーャクー泣かないで。ジャクークんン。ジャくク おっちゃん。 さあ<タッ>、えー、自転車でこれから地獄の地獄でもないんだけど緩い長い坂を登っていきますその向こうには富士山霊峰富士綺麗に今日は富士が見えているんですがこのカメラがチャッチいなのでどうだろういくよジャンクポンポンジャンクンジャンクンポンポンチャポンチャポンチャポンちゃポはいポンチャ ジ ャ, ジャンクー、ジャンクジャンクー、ジャンクー、ジャンクー、ャジャンクー、ジャンクいいね、ジャンクー。ジャンクポッチャジャンクー。ポッャおい、ジャンクで。ジャンクおいで、おいで。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 ただいま帰りましたパンチューさっきまでここにジャン君も寝てたのにジャン君はなんだかビビって隠れたねあらジャン君はおいないねあこっちでしたはいジャン君<笑><笑><笑>さて これが、首がちぎれました。こんな報告してもしょうがないんだけど、長年使っていた、ここネジ、ネジがこんなしかないです。この中に切、切れたのかな切れてなんか入っちゃったかなはい。そんなこんなの、今日でした。えー、っと、証拠会議所のですね、えーよいしょ。パーティーは、 結構忙しくてですねなんとか何枚ぐらい配れたかな20枚ぐらいは配れたかな<笑>名刺をとにかく配るということで汗だくでしたまあえー、っとね今後もお付き合いができそうな、まあ、同業者に近い人が多いんですけどね、えー、もう、えー、ちらほらいたのでいろいろ今後話をしていきたいですではね ジャン君よく頑張って留守番してくれました。ありがとう。ポンちゃんも助けてくれたよね、きっとね。ありがとう。はい、ジャン君、ポンちゃん。ヒーターの前集合ーー。結構疲れたね。自転車がヘビーだね、やっぱり。まあ、そうね。それもあるし、なんか焦って、なんていうの名刺を配りまくったから、ね。名刺を配りまくるやつはさ、やっぱちょっと。 うるさくて、会話ができなくて<笑>、「うん?」とか、「うん?」とか大きい声出したりとか、結構大変です。静かなところでやりたいね。はい。ええー、なんかビンゴ大会みたいなやつ。みたいなやつだね。なんかチケットの判件を引くやつね。くじ引きだね。で、当たったのがこれでした黒券で。黒剣は、清剣が当たりました。で お弁当かなシュウマイかなと思ったらシュウマイの枕でーす枕です。これを開けると暗うんだそ う, でそうですね。ありがと う, がとう嬉しいよ<笑>で、私が当たったのは下から持ってくる私が当たったのはシクラメンのお花だよ花外に出したみたいよお 作業とかしてたけど。さ、う、あ、ん、本当私が行った時はね、テレビの横に飾ってあったよ。そうそうお花ももらいました。シクラメンのお花が私当たりました。立派な鉢植えでした、はい。なんか大人の買いに行くと、なんかすごいものも当たるらしいけど、うちはね。うん、これが当たるの精一杯だ。これってシクラメンのお花ね。そうね。 一緒に乗った人は何かあれが当たったって炊飯器が当たったとか、うんね、あと車の何とかが当たったとかね、うん、いろいろね立派だね。っ、うんうん、ったでもくなっちゃっ